どうだや。取り返すとすぐ。うん、ったった全然よくない。抜けた気がする。大丈夫。今日だめだ。 おナイスオかボーついたよね。<笑> ですね、そうですね。ううででねまだだのののららやったらいいでも170だったい、ね、もけえとととるちちちーーゃんフフェイドフェイドでもうのもフェイドだから意外あのバンーの方 だったよっでも、しっっっかりピン狙ってたた<笑><笑>なピンホー<笑>危ないっっ ど, か ど, めかな<笑>どこ<笑> よ、うん、し。どんどん お。ははははははきい。めっちゃこんな。もう七十ぐらい打ったよ。うん。なんか、ね、いい当たり方しちゃったよね。<笑>気持ちよく。 <ere> えー、<笑><笑>ーー美味しいええーーりがうー<笑>も忘れたう同点です。<笑><笑><笑> バーディが一緒だったんで、このルート。<笑>めっちゃいいやん。<笑>いいやつや<笑>ええー、入ったと思ったのに、ね。百メートル。<笑> 100m… え、違う、違った。八十メートルが最後に測ったの中学生、うん、高校ぐらいか。多分ね、五十メートルも関係ないかもしれない。十メートルが九秒やったんや。<笑> 平均ぐらいあーだって毎日散歩してるし。 フフフフフこのホールがまあ、ショートでまあ、次がロングミドルだからまあ、ロングかミドル<笑>ちょっとどっちかで。うん やってみたいなと思うんで、はい、ちょっと動画をこのまま見といてもらえると嬉しいです。どこかで。準備をやります。はい。アキレス腱を一番伸さんといけんよね。そうだね。釣っちゃうかもしれないですね。ねやばいよね。<笑>実際は小さいスタンドバッグに。そうです。何本か入れて。六本ぐらい入れてます。まあ、今日それがないから。ちょっと手で持ってって感じか。一ホール皆さん、何本か。確かに。確、うんうん、確かに確かににドライバー、でもドライバーいらんよね。 ドライバーはい。るるるかいるね、うつ、ね、<笑><笑>ドライイイバーは番番番 と, 5番るとアイアン7番7番悩みでサンンッチ<笑>今日のファッショポトあ これブルー。<笑>こ、ご審議入ります。チ<笑>ェえちゃんのそのピンクが似合ってるなと思って、ありがとう。今日ピンクやろ今日のコーデは。えっ、で、と、も、ね、すごい、うん。バイバイ。<笑> 以, 上らら以上です。こちらから以上です。ありがとうございました。<笑> てか、これあげるよて、て か, あよててかいいて、あるうち、てか、いい。ある。あげるんで<笑>。あるんだけどさ。七番やね。 だけどねえ距離はぴったし や, ばいですやっぱ風の波が完璧だね。 やっぱりな。友達や家族。風まで。友達多いちょこれは敵友達<笑>多いえ、多分ね、少ない。<笑><マ>ジ？達<笑>。知り合いは多いかもしれない。あ、確かに確かに。そう。友達は少ないかな。ゴルフとかもめっちゃ少ない、うん、知り合いは多いけど。身地まで。 いったうい感じまい、うん、え、めっちゃいいうーナイスいでかうまいいっあたあいいかったよ日す知ってます攻めるゴルフの日なんですよそうですよね。 ああいうパッドとかてう。<笑>オーバーしないパッド言ったらロンバイですよね。<笑>あのパッドうまいね。うん、うまかったね。ねあのコツは、やっぱ気合いは大事。ああね。ショットしない。なるほど。オーバー必ずさせる。パートとの距離を確認し、インショットしてください。でもう今日のゲームちょっと難しい。なんか切れるのか切れないのかわかんない。それで強いし。 どうする、まおちゃん、走る。走るってしたら、どんな感じで、出るんですか。どっちがいい。もしカートがいいですよ。じゃあ、俺、追っかけるよ、頑張って<笑><笑>。カートからこうやって行ってもいいけど。あ、だってさ、これ、乗り入れかだから、こっれ、追えるけど、確かに。確かに。確かに。十。<笑><笑><笑> <笑><笑>あんみたん<笑>急にねそう走るとさやっぱり、ね、確かに真ん中慣れするとそうだねそら、ね、く, <笑><す><笑>くなっちゃうのにそっちへもうどうする結そういよどうするてか長くなってく全力も結構やばいよ<笑>大丈夫おちゃんなら。 やった ら, どんぐらいきんちゃん3分ぐらい分使ってもいいかもう<笑><笑>やばっかも。<笑><笑>